皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年1月5日。今回のフェスタ・インフェルノは、レグナードでした。レグナードなので、さすがにもう、乱戦モードでも楽勝です。でも、今日は歴戦のパラディン様がいました。これはかなりレグナードに通い詰めている強いパラディン様ですね。すごく心強いというか、後方の魔法部隊は、完全に浮気楽モードでした。 竜の方向のタイミングとか考える必要がないくらいの余裕モードでした。そして、パラディンの人がすごく楽しそうに見えました。フェスタ・インフェルノなら、パラディンの練習用にも最適なのかもしれません。ここならいくら失敗しても許される気がします。パラディンの練習をしたい人は、今のうちにフェスタ・インフェルノに通い詰めるといいかもしれません。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。